ここら辺速攻ですね速攻もこっちまではやったんですけれどちょっとこっちまだ全然やってないんでこの先もまだ続いてるのでちょっと昨日やったんですけどまだ全然進んでないんでやっていこうと思います。はいいいちょっっと発泡スチロールがかなりいっぱい あって産卵してますけどなんか花咲いてますね、うんうんうんうん ここに側溝みたいなやつが隠れてるんですよ。で, でこれが穴ですね、あの通気孔。こういう形で蓋があって、でここ側溝ですね。ここから側溝。こういう感じで。 こんなな感じになってますねでこれ2つ穴があってこっちの手前が多分下水ですね納屋 の, のお風呂の下水で奥があの排水に通じてる方の穴だと思いますね。はい これですね納屋のお風呂今も木材入れちゃってるんですけどでここの多分排水パイプがあってちょっとどこかわかんないですけどでここからずっと向こうの排水口までここまでですね通じてるんだと思いますでもう一つの方はちょっとどこから かこう来て多分この納屋は経由しないかなと思うんでここら辺後ろ通っていくんだと思いますねで後ろ通ってこのパイプももしかしたらそういう排水用のパイプなのかもしれないですねあまり部品 でここを通ってここまで来るんだと思います。で、あそこに見えますかね？これです。あそこまで通じるんだと思います。はい。 はいこんな感じで終わりましたね溜まってた水が流れました そこは、本当はこうずっと通じてるかなと思ったんですけどちょっとそこで終わってるのでとりあえず、そこのきちざライバー終わりですね。こんな感じで、はい